ちょっとね、あのカメラマンさんもざわついてますよね、そうなんです、ちょっとすごい方が今日ね、来られてるんですよ。菅井田内蓮、国友友一郎先生です。拍手で迎えください。すごい優すよ、この方。あの、もうね、このイベントではもうすっかりおなじみの、よさこいエイトさんが作ったね、あの、ヘイは、これもう去年、今年か、今年の春か、何回踊ったんだろうっていうぐらい、 6以上取っててるるよよねね総りのをそれぐらいねそこへいそさんが大好きであのみんなもう大好きなんですよでまあそういう先生がね来られるってことであの、まあ、前回ねひょっとしたら国友さんが今後ね今後どっかで来ることがあったらあの僕ね、まあ、死ぬまでにやりたいことってあるじゃないですかそのうちの一つそのうちの一つ今言っちゃいます国友先生とステージの真ん中でコマネチ いいですかいいですかで今日ねあの、樹里先生も来られてるってことでね久美子先生もいらっしゃるってことで、まあとでちょっと怒られてもいいかなと思いながら4人でねちょっとあっプリンちゃんもいたあの5人でちょっとねここまでにちょっとずっとやりたくて、はい、いいですか僕のためによろしいですかはい、やりましょう 急にマイクを預けられちゃってどうしよろかか<笑>、はい、しくお願いします。 だだ時間だね、<笑>はい、あの、僕のやりたいことを全部やらせました<笑>あの、こういうお祭りです<笑>はい、すみません、じゃあ演舞の方に